俺のタトゥーにキスをして君にしか見せない君にすこんばんは今日はですね、えー、51カ所ツアーのチケットが発売している地域がありますので説明しようと思っているんですけど深夜のテンションで説明しますのでもう顔面ぐだぐだですけどもごめんなさい許してください51カ所また回れることがあったんですけど でチケットの受付が始まっている地域がありますそれをしますねダンええー、東京埼玉茨城群馬そして北海道は釧路北見旭川帯広函館大阪和歌山滋賀、えー、愛知新潟うんええー、と福島岩手あと九州は福岡鹿児島ですねこのエリアでのチケットが始まっておりますファンクラブ優先チケットが始まっておりますファンクラブチケットがですね5400円になりましてでさらに学割の人は3500円になります 本気の学割はね小中高大あと専門生も幼稚園の方もですね対象になりますのでこれは7月11日までの、えー、受付期間になりますファンクラブ優先エリアで見れるチケットになりますので前の方で見れますよファンクラブ以外の方も21日から SNS 選考が始まりますのでただファンクラブ月500円のなんです<笑> ファンクラブが月額500円なんですけども、えっと、チケットも、えっと、500円ぐらい安くなりますんで、こっちの方がもしかしたらお得かもしれないですね。で、内容ちゃんと言いますね。えっと、今回90分のライブで、初めての方がね、今でも推定 40% ぐらいの方が初めてということで、めちゃくちゃ俺らもドキドキしてるんですけれども、えー、タトゥーと嘘つきと愛のデータ、この3曲予習集してきてくれたら、あとは俺らがエスコートしますので、心配しないでください。 で今回はソーシャルディスタンスの公演になってますんで検温とか換気とかあと空気の測定器をね導入しますので安心安全に楽しんでいただけます以上なはずですちょっともうライブの後なんでグダグダでしたけどもごめんなさいまあ大丈夫でしょう以上ですよ終わりわかりやすかったかなグダってたらごめんなさいおやすみなさい